ご招待しま す, す。マジ？つつさん。こ の, この経過を見てた方です、はい。はい。ルールをルール変更。ストレート。しかも取り取り取り取りですもんね。大変なことだ。取り取り取り取りみたいな感じになっちゃってるから<笑>センスグリップチームもベストボール。 2打ずつ打てるようにしていきたいと思うんですけど、はい、はい。ありがとうございますそうしましょうその方がちょっと気持ち悪くなっちゃうすみませんありがとうございます急に調子出ちゃうかもしれないです、はいはい、じゃあ14番から番から。ということで、はい、ありがとうございます行、はい、きましょう木まで171であの木です皆さんも避けないと私っちすちょっと急に しっかりやんなきゃ、時間が出ちゃっちょっと待って、今まで適当だったってころ。ないしょ。当たるかも。当たん当たんあ、抜けた。<笑>すごい。オッケー。ー<笑>何も考えない。オッケー。何も考えずに。頭を残して。 増やしたい。おお。は、うん、いょう。それだけ、が邪魔です。急に。あっちも。空気変わったでしょなんか緊張してきた。でしょ。急に。やる気で出してきたでしょ緊張してきた。でしょ。雰囲気出して。緊張してきた。結構雰囲気出してきした。い、うん、けそうな気 が, 気がする。雰囲気出てきたでしょ いやいやいやしてな い, やいやまあ村瀬さんがあれの前にはいすごく飛ばしてくれると思いますからおお、巻いてるでも飛んでるけど飛んでるけど巻いてる入っちゃった入っちゃったねまあベストボールですからねベストボールだからおそらく攻めたんだと思います あ, あ, あえて攻めたんでしょうねタンプ <笑>竹内社長のボールが採用になりました。これは残り距離は百ぐらいあるじゃん。百ぐらい。はい。五ユですか。五ユウがマックスなんで。はい。ま、はい、お。 まあまあまあまあでもどっちか緊張してるんだねでもやっぱ私2人は言ってゴルフしたことないんじゃないですか、はいはいはい、だから余計そういう緊張もありそう思いっきり景色が丸 七番アイアンで打ちます。あ、また引っ掛けてる。ちょっと、やっべー、つ い, いんだ。ピンの右からってやってんのにガーン左行った。すごいこうなってるね、多分。 距離はよかっっったですすち ょ, っ と, ちょっと頑張っ て, こう、うん、してこないま75ヤードです。 本当に い, い勝負今打ちますよいい、ね、おやでもキックしたうわ ギリギリ耐えたん、うん。いいよ。五十八度で。ジャストって感じ。あ、うん、下入ったな。ごめんなさい。珍しい丈。<笑>うまく入れたね、今。うまかったですか。うまかった。ちょっとカメラ入って言っても。 声だけでも大丈夫です。今入ってる。ああ、下入っちゃったよね。今ねこれ、じゅん様のボールですよね、絶対。同じぐらい。まあ、あっちでもいい、いいよ。カップ行ってみる。じゃあ、決めちゃおっかな。<笑>そう。<笑>こ れ, れは決めてほしい。<笑>これ決まったらやばい。<笑>フックだよね。フックだよね。そうだいぶフックじゃない。 じゃあ、いここののぐぐらららい、うん、んといい強強強強さは<笑>強さはは弱弱めの強め強めめ、えー、かんんちょっっと待って、わ<笑><笑>だからこれ弱めの強めだれガツンとガガツンとガツンとないと<笑>ガツンとととおった。 大きいだけだ、これは<笑>結構切れるね切れたかったなぁでもジュン様が弱めの弱めだったねうんえこんな曲がるでもユキリのやつだとこんだけぐるうそう。でも弱めの弱めだったらちょうどよかったかもしれない弱めの強めでいたから結構そうよ弱めの弱めだねうあれ今度全然曲がってこない全然そっから。 グーグル弱めの弱め。ちょっと、もうちょい弱めの。中らいだ弱めの中ゅぐらいだっ た,、ね弱らだったね。それは強めのよ、うん。弱めの強しかなかったから、ね。それは強かった惜しかったよ。これはセンスグリップの見せどころですかね。えツーカップ左。ツーカップ左。そツーカップ左スライスライン。上り。上 強めの強め。<笑>よし。ええ。弱い。これ弱い。これ今何段目だったの。どっちもどっちだの。ボギーパット。次だ、ボパット。右。右側。左側だね。まっすぐかな。うん。 迷った場合はまっすぐ来た い, やー惜しい。ー<笑>ーそうなんででででですすすわ終りりダボダボボここれで決まちらボギー あスリオ ン, リオンツースパででですパートです終わわりここれ採用で、はい、これ採採用用はいいいねいしょーうわ右曲がった木の右。<笑> 完璧です完璧あににに当たったたっえい、ま、いや、や右ねッちまーす4番ウッドで男前にどこ私はもうあの。聞かないな そんなの勝負です。そんなの勝負。う, ん、うまっ。ちょっと待って今のは狙ったんです。か狙いました。うつです。ゴロ。ゴロっていうかもう、まあ、低めのスライスみたいなカット打ちガーみたいな絶対ミスんないから。使い材は知ったから。 距離何ヤードですか。百六十九ヤードです。はい、六番です、はい。お願いします。もう良さそう。でかい。マイテホイ。 乗った。お、乗ったみたい<笑>。やばい。え、ね、大丈夫。じゃ、こうアップってやつフルで。フルで、な、はい、何番。九番9。オッケー。おお。いやー、バフった。足りないんですよー。 らなかった上に ピ, ピンチでもユキリンのボールがあるから大丈夫。やいやもう あ, れの圧あでもはいそうでした。青木アブロって誰いるんですか。<笑>まあそこも難しくないですか。いやー当たっちゃうね。アプローチでアプローチでね。緩まないようにねはい四打目。 四打目。これ入れたらパー。二枚。いまいちですね。いや、村上いまいちゆきですよ。五二で。 ありがとうございま す, さ す, が、はいはい、すいません3打目。 うーんナイスタッチだけどまあ OK ですねボギーあーじゃあもうダメだ終わりパーとまあボギーかダボかねガツガツでしたナイスルール変更のおかげでありがとうやっといってやっと勝負になりそう少し<笑>でもこ ぐらいの方が気が楽ですよねきっとね